<笑>皆さん、元気ですかお腹空いてませんか<笑>私めちゃめちゃお腹空いてます、えーえー、宇都宮市からやってまいりましたバント HY と申しますたびたび踊らせていただきますありがとうございます拍手いただいて、えー、先ほど、えー、愛という曲を踊らせていただいたんですが今から踊らせていただきます曲 おろしという曲です、えー、上下の下と書いて風と書いて「おろし」って読むんですね、あのー、今日ここもちょっとね風が吹いてるんですけれども六甲おろしとかこう風がこう山から吹き下ろしてくるつくばおろしっていうんですかねこの辺だとちょっと違うのかな、えー、本当はすごい冷たい風が降りてくるイメージなんですけれども、えー、この曲を 作った時実は私たちあの全部自分たちの曲を自分たちで作詞して作っておりますこの時に本当は冷たい風なんですけれども地元を離れて他に行ってしまった子たちふるさとを離れて都会に行ってしまった子たちその 子, とその子たちからしたらすごく懐かしい匂いがする風じゃないかなと思ってそんなイメージをしながらこの曲を作らせていただきました。 口が回ってない<笑>それでは踊らさせていただきたいと思います。キャスー神秘のベールに包まれた魂まばゆい光を解き放ち新たな風とともに時代を切り開くバントゥーサウザンドテン、おろし構え。 ん 「みんなもつくり 番組のスタジオでした。